はい、どうも皆さん、こんにちは、のいちです。ということで、ま、本日なんですけども、え、刀火事の里編、第1話、上限の鬼のパワハラ会議の見どころシーンやっていきたいなと思っております。ということでね、ま、第1話が1月放送の可能性が高いよ、ということで、ま、見どころシーン見ていきましょう、って感じなんですけども、ま、原作でいうところの98話と99話が、ま、本日のシーンとなっておりますよ、ということで、ま、皆さん、ぜひぜひ原作片手に見ていただけるといいんじゃないかなと思っておりますんで、ぜひ 原作ご用意くださいはいというところで早速見どころシーン見ていきましょう<音声> はい、ということで、まあ、パワハラ会議最初の見どころシーンなんですけども、こちらでございますよということで、まあ、玉子の初登場シーンっていうのが最初の見どころシーンですね。まあ、上弦の鬼で最初に登場するのは玉子だよということで、まあ、声優さんがまず気になりますよね。うーん、まあ、私は声優さんめっちゃ気になるなって感じなんですけども、いやはやお元気そうで何より90年ぶりでございましょうかなということで、まあ、玉子の初台詞なんですけども、いやー、私はですね、 内再生は中尾流星さんですかねうん、まあ、バイキンマンとかフリーザの声優でおなじみの中尾流星さんがね、まあ、声優さんを務めてくれるとマジで嬉しいなということなんですけどもね、皆さんはどう思いますでしょうか。まあ、そしてですね、キャラクターデザインですかね、キャラクターデザインどうなるかっていうところが楽しみですね。まあ、鬼滅に関してはやっぱ原作とアニメで割と違いがあるので、まあ、その辺がこうアニメでどういう感じになるのかっていうところですかね。 ドーマも割と違ったんで、まあ、玉子も違うかなっていう感じなんでまあ、ちょっとあの玉子のキャラクターデザインっていうところが楽しみですねでまあ少し可愛いんだよね<笑>玉子といえば少し可愛いんだよねということでねまあ、その辺も楽しみでございますねはいというところでまあ、続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますよということで、まあ、ハンテングの初登場シーンですねでまあこちらなんですけどもこちらもですねまあ、声優さんが気になりますねでまあセリフがあるんですけども 呼ばれたのは130年ぶりじゃ割り切れぬ数字不吉な長奇数。 恐ろしい、恐ろしい、ということで、まあ、ハンテングの声優さんね、いや、どうなるんかなこれもちょっと気になりますよね。うん、ハンテング山ちゃん、山寺宏一さん、もしくはチョウさん、あの、ブルックの声優でおなじみのチョウさんとかがね、まあ、勤めるとかなりね、まあ、渋みがあっていいんじゃないかなって思うんですけども、いや、どうなるんかね、声優さんがマジでここで初解禁というところで楽しみなんですよ。で、そしてですね、キャラクターデザインですね、まあ、こちらも、まあハン アンテングに関しても割と細かいデザインなんで原作がね細かいデザインなんでまキャラクターデザインね作るの大変だと思うんですがまあアニメでどんな感じになるのかまあ色合い含めて楽しみでございますということでまあ続いての見どころシーン見ていきましょうでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらございますねえ泣き目が初めて喋るシーンということでお前喋るんかということでですねなんとですね今までアニメでは何度も登場は していたんですがまあ、セリフはありませんでしたということでまあ、ここで初めて喋る泣き目ということなんでまあ、初めて喋るということでまあ、声優さんの解禁がねあるんですけども、まあ、今まではですね泣き目じゃなくて美輪の鬼としてねまあ、扱われていたということで初めて泣き目としてまあ、登場する、まあ、シーンとなっておりますよということでございますねでまぁ、あ、泣き目に関してはセリフが少ないのでまあ、声優さんが解禁されてもそこまでねまあ、嬉しくはないかなって感じな ですがまあ、でもですねちょっとしたこのセリフの中にねまあ、含まれる声優さんのプロ感みたいなところがまあ、楽しみなのでひかさようこさんとかまあ、あとは林原めぐみさんとかうんベテラン声優さんが務めてくれるとまあ、ちょっと嬉しいかなっていうところですねうんで泣き目ちょっと可愛いよね<笑> <笑>泣き目ちょっと可愛いよね。うん。で、まあ、ここ以外にも喋るシーンっていうのはありますので、まあ、楽しみでございますね。はい。はい、ということで、まあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらございますね。赤座とドーマの初絡みシーンということで、まあ、ここはですね、上限ならではの、なんか頭の良さというのがね、まあ、しっかりと出てるシーンで、なんかいいなと思いましたね。で、そしてですね、赤座の性格、ドーマの性格っていうのが、まあ、このシーンで徐々に分かっていくよということで、まあ、面白い。 面白いんですよ、うん。ドーマの性格、そして赤座の性格、まあ二人ね、まあ、ちょっと仲悪いんですよ。まあ仲悪いっていうところ含めてね、ちょっと面白いのかなっていうことなんですよね。で、まあね、あの性格って言ったんですけど、まあ性格はですね、表情に注目してほしいのかなと思いますね。まあ、表情と言動ですねに注目してほしいですね。まあこの原作の1ページもですね、なんとですね、赤座の顔を見てほしいんですけども、めちゃめちゃ嫌がってますよね。<笑>めちゃめちゃ嫌がってますよね。という。 と, ところでまあそういった風にですね表情と言動に注目していくとまあ、性格そしてまあ感情っていうところですかねまあ、ちょっと面白いんじゃないかなと思いますねはいというところで見どころシーンとなっておりますで続いての見どころシーンなんですけどもこちらでございますね黒死亡の初登場シーンとなっておりますよということでやはり上弦の位置そんな風格をしっかり表している登場演出っていうところが、まあ、かなり期待ですねうんでまあここね あの上限の1位置ならではということでなんとですね。顔を隠してるんですよ。で。まあこれね。他の鬼にはありえなくてですね。なんと上限の位置しかまあこういうことをしてないんですよね。ということで。まあ最初に登場する時に顔を隠してる。鬼はま国士棒だけだよね。ということで、まあそこ含めてちょっと演出っていうところが気になりますかね。で、そしてですね。皆さんが一番気になってると思うんですけどもま声優さんですよね。うん、黒死牟といえばまだ声優さんが。 最近されてないキャラクターでおなじみなんでね。いやマジ声優さん気になるんですけど、うんまあかなり低いボイスの方かな。うんベテラン声優でかなり低いボイスの方かなって思うんですけども、まあ、津田健次郎、林蒼、まあ、池田秀一、山寺宏一とかまあ、その辺なんじゃないかなと思うんですよね。うんでまあセリフ読み上げると私はここにいるということで、まあ、かなり低めのボイスからすると私はここにいるっていう感じでね、まあ、もっと低いのかな。 うんまあもっと低いねうんまああのー、シャンクスの声優のさ池田修一さん私はここにいるみたいな感じで<笑> <笑>ちょっと違うか<笑>まあちょっと感情の入れ方違うかって感じなんだけど、まあ似てるというかまあそういう感じじゃないまあ、雰囲気そういう感じじゃないということで、まあこの辺の声優さんマジ気になるなって感じですよね。まあ最初に顔見せないところもいいですしね、声優さんも気になるよというところで、はい。まぁ国志望の初登場シーンとなっておりますね。で、まあ続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。ま無残からのパワハラ説教のシーンだよというところで、まあここなんですけども、マジですごいっすね、う。ん 無ンの思想っていうのがですね、このパワハラ説教にめちゃめちゃ現れていて、まあ最高だなっていうところと、まあ無残の求めているものは何なのか。まあそういうところがね、まあアニメ勢の方はね、初めてわかるシーンなので、まあていうかまあ初めてわかるというか、まあ徐々に分かっていくシーンの、まあ最初の一歩っていう感じなんで、まあちょっと面白いなと思いますね。で、そしてまあこの演出ですよね。うん上下逆逆なんでですよねととといいうううこころろ、まあ、だけ重力が逆、まあ、そういうところも含めてま 面白いんじゃないかなと思うんですよまあこれは無限上のギミックなのかはたまた、まあ、無残の能力なのかっていうところも含めて考えていく面白さっていうところもあるのでまあ、かなりこのシーンはいいんじゃないかなと思いますねでまあそしてですねまぁ、あ、このシーンっていうのはアニメーションっていうところでもかなり期待できるシーンとなっておりましてまあ、カメラワークですよねまあ、カメラワークっていうところも含めてですねちょっとね無限上の動きというかまあこのパワハラ 説教どういう感じで描いていくのかあの加減のパワハラ会議を見てるとですね上限はさらにちょっとこうかっこいいシーンになるんじゃないかなというところですねまあ、かなり楽しみでございますねはいでまあ続いてなんですけどもこちらでございますねムザンの強さが現れるシーンだよというところでまあ、ここはさっきのパワハラ説教の一部のシーンなんですけどもムザンがですね一瞬にして玉子の首をですねもぎ取るシーンっていうのがね、まあ、あるんですけどもマジで本物の強さっていう感じ 感じがしてですねたまらないんすよいやここはやばいっすねで、そしてですねまあ、このシーンっていうのはなぜ刀鍛冶の里編がですね始まるのかっていうところがですねまあ、理由がわかるシーンなんですよねまあ、玉子の発言に注目してほしいんですけども玉子のある発言によって刀鍛冶の里編がですね始まってしまうんですよねというところでまぜ、あ、ひ注目してほしい場面の一つとなっておりますよということでございますねは い, はいというところで続いての見どころシーン見ていきましょうはい続いての見どころ シーンなんですけどもこちらございますねえ上限の321の絡みのシーンだよというところでまあ、ここはですねパワハラ会議で最も興奮しそうなシーンじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、暴走する赤座にですねぐさっと言葉を投げかける黒志望そして童馬だよというところで、まあ、この3人の絡みっていうのがとてもギクシャクしている感じでねマジでいいんですよ3から1だなっていう感じがするんですよでそしてですね黒志望のマジでベテラン感なんか上 で最も強い鬼っていう感じがですねしっかりと出ていてですねたまらなく最高のシーンとなっておりますねうんでまあ、3人の性格っていうのがしっかり現れるシーンなのでまあ、表情や言葉に注目してほしいねまあ、そんなシーンとなっておりますというところでまあ、ここのパワハラ会議でね最も多分興奮しそうなまあ、黒死亡のちょっとね魅力的なシーンがねあるんですけどもここがちょっと楽しみですねうんはいというところでまあ、続いての見どころシーンなんで ですけどもこちらでございますねとととといいいううここでで黒死亡の初顔出しシーンだよということでいや、たまらんすねいやこれはマジでいいっすね。というところで、まあ、これなんですけども、あえて顔は出さずにですね、めちゃめちゃ引っ張って、やっと顔を出すっていうシーンなんですけども、まセリフとともにですね、これがね、まあ、言動もかっこいいシーンとなっておりまして、ま私の言いたいことはわかるな。 つってね。まあ、赤座に向けてまあ、セリフを放つシーンなんですけどもいやー。これはですね。マジでアニメで見たいなと思ってますね。いや、おそらくアニメ勢の方は初めて黒死望を見てまあ、ビビる方もいるんじゃないかなと思うんですけどもまあ、原作勢の方もですね。まあ、キャラクターデザインね。まあ、目のデザインとかどういう感じになるかまあ、黒死望はね。めちゃめちゃアニメ描くの大変なキャラクターだと思うんでね。いやこれがね。本当に にねうう、UFO テーブルさんの実力ちょっと頑張ってほしいなと思いますねうんというところでまああの黒死亡の初顔出しシーンというところでまあ、かなり楽しみでございますねうんさあそして最後の見どころシーンなんですけどもこちらでございますねということでえドーマの表の顔と裏の顔ということでいやーこれはマジで興奮しますようーんドーマの無限城での顔と、まあ、現実世界教祖様としての顔まあ、人間に化け 教祖様としていや、ここの切り替え方がね、ちょ、ドーママジでかっこいいんだよね、ということで、宮野守さんのアフレコもそうですし、まあちょっとこのキャラクターデザインじゃないけど、まあアニメーションっていうところが、まあどういう風に描かれるのか、うん、楽しみなんですよね、うん。クソかっこいいシーンなんで、本当にこれを、まあアニメ第1話で見れちゃうっていうところが、いや、マジで最高ですね。どう 魔の魅力的なシーンも見れるし黒死亡の魅力的なシーンも見れるし赤座の魅力的なシーンも見れるしまあ、ほぼ無限上編なんだよねというところで<笑>まあ、刀鍛冶の第1話はねちょっとやばいっすねということではいというところでまあこんな感じの見どころシーンとなっておりますねさあというところでまあ、上限の鬼パワハラ会議の見どころシーンを見ていきましたがまあ、皆さんいかがだったでしょうかいやみんなはどこのシーンが一番好きですか私はですねやっぱり黒死亡の登場から まあ、声優さんのの解解禁禁そしてて、まあ、キャラクターーデザインン、まあ、真正面ででが向かってくるシーンですねいや、そこら辺のシーンっていうところね。ま、国志望に注目して、ちょっとそのシーンっていうところは好きかなっていうところで、そこが楽しみかなっていうところでございますね。はい。あとはですね、やっぱ全体的に無限城が気になるかなまあ、無限城の作画、そしてアニメーションっていうところですかね。うん、まあ、刀舵第1話で見れるクオリティとしては半端ないものですよ。い や, やばい なすね。第1話というところで、まあ、刀鍛冶の里編ね。1月に放送してくれると嬉しいなと思っております。はい、というところで、まあ今回の動画良かったよ！という方はねまあ、高評価、そしてチャンネル登録なんかも。ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、まあ、皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。